魔女のお茶会は楽しかったかなスバルくんいや楽しいとかいう次元じゃねえよ体液入りのお茶飲まされてんだぞそうかいではスバルくんのために私が楽しいお茶会を開いてあげようじゃないかいえお気持ちだけで結構です魔女の体液は飲めて私の体液は飲めないっての会どっちも飲みたくはねえよ釣れないねでも 体液にもいろいろあるだろうスバルくんはどんなのがお好みなのかーなどれもお好みじゃねえよおやってんじゃねえかラムから聞いたぜ。ここで茶会やっやってよいるって聞いたから、俺様の体液も持ってきてやったぜ。どんな手土産いらねえよお前の笑顔で十分だよ体液持参で集合って聞いたかんな。あとはあのトッぽい兄ちゃんにも声かけてたみたいだぜ。 ここからが地獄の始まりだ。次回地獄なら知っている。あなつきさーんお待たせしました。待ってね。